参加させていただえー、まだ立ち上げて数ヶ月の少人数 の, メンーのチームでありますが自然あふれる伊藤のパワーを精いっぱい演武させていただきますのでよろしくお願いいたします。